e ーこんにちは、私はアリーです。日本語画家の2年生です。今日はよろしくお願いします。こんにちは、私は何ンドです。私も日本語を勉強している2年生です。今日はよろしくお願いします。アランダさん、はい、アランダさん、の私に対しての初めての印象はどうでしたか そうですねえっ、ー、と 大, 大学に入ったあとでオリエンテーションの時アリさんは今もう卒業した先輩とペラペラな日本語で話していましたねその時私の考えはこうでしたえっ、ー、とこの人はえっ、ー、とペラペラな日本語で話していますどうして日本語学科に入ったのですかうでも 時間に連れてアリさんのことを分かってきましたアリさんはペラペラな日本語で 話, し 話, し話せます、えっと、でも他の学科に入ると日本語を忘れてしまいますと日本語学科にあ入ると日本に行く機会 も, あ, もありますねあえっと 私, の私に対してアリさんの最初の意見はどうでしたか 大学が始まった後で、そで数日後でアナウンドさんは授業で真面目に勉強している人だなとい う, ようにあというふうに考えるようになったんです、ね、そうでそれから、まあ、それでもあまり私たちは話しませんでしたが でも1年も経ってから会話の授業で劇がありましたね。その劇はチームに分かれて私たちは同じチームになって、そのことがきっかけで私たちは仲が良くなってだと思います。そうですねはい、えー、っとでもそれは1年間後でですね。1年間ずっと私たちは、えっと 友達でもなりませんでしたね確かにそうですねでもその劇の練習もが終わってもその数ヶ月後もと例えばアナンドさんの部屋でも電話でもその劇の練習を続けましたねそうですねえっと、えっと、私たちは自分のことに忙しかったんですでも急にその劇の練習始まりましたね確かに その後もあとも一緒にこ確かにと今学期に入ってから一緒に昼ご飯を食べたりあと図書館で長時間といえばそれににに、ね、2時間も3時間も勉強しますね一緒にそうですね、えっと、外で行ってアイスクリームを食べたりそういうこともできる、ね<笑>ね、休憩の時そうします、ね<笑>はいえっと、私た私はあとアリさんとスクーターで何回も乗りましたね<笑> そうですね、ヒルガンが終わってから、例えば、暑い日で特に暑い日の時とスクーターに乗って、つい と, と都市間に行きますねそうですね。じゃあ、えっと、アリさんの分は、私は歌を<笑>なりますね。例えば、とアリさんはこう分を言いました。私はこのそ の, 分の歌に 変えましたね何回もあそうですね、私の言うことは歌のふうに歌ってくれるんで す,、ね、ですね、冗談としては、時々。はい、今は今学期に入ってからほとんど日本語でしか話してませんね。そうですね私はハ、えっと、リーさんのおかげで日本語を話せる相手ができましたよ。愛さんはそう思いますか私も本当にそう思います。えっと これからもう1年間もほとんど日本語で話していったら同時に私たちは日本語が上手になるでしょうで、ね、そうですねえっと、と私は今アリさんのレベルの話をできませんねでも私はできるだけ頑張っていますはい何か問題があったらアリさんに 聞くとアリさんがきっと答えますねはいこれからもご指導くださいねはいよろしくお願いします、はい、で私私は思うのは劇の後でも仲が良くなっていった理由は同じ目標を持っていますから私たちはそうですね気合も同じ大体、はい、同じですえっと卒業の後で日本語の えっと、文部科学省が、えっと、賞金をあ、納賞金をもらって日本で留学するつもりですね、私たちは。そうですね。で、そのおかげで、その理由があってこそ、私たちはずっと一緒に勉強してますね、その目標に向かって。そうですね。えー、っと、ヒンディゴの有名なと飛者が一度いましたよ。プレムちゃんというと。 えっと、友達になるのに、えっと、気合が同じになるのが必要です。確かに、お互いに勉強が大好きで、同じ目標を持っているこそ、あと私たちは仲が良くなってきたと思います。す 今, 日今からも、この先も、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。皆さん、今日はご清聴ありがとうございました。こちらはありでした。 こちらはアナンドでしたありがとうございますではまたジャックニングストーリーズ